ハイファーイブ、更新です。イラン観光、1日目のスタートですよ。やばい、マジで、俺、今日入国して、今から観光行きますからね、言うてももう全然寝てません、バッキバキの状態です。ここは、下にはプールやサウナもある、超豪華なホテルになります。 でもそんなに高くないんです日本円で3000円ぐらいもう物価が違うのでこれやばくないこの札束の数めっちゃ金持ちじゃないこれこれでも言うてもこれでも1万円やけんがですね全然単位が100万リアルとかもうめちゃくちゃ分かりにくいですしかも全部毛虫みたいな文字だしさまあ、とにかく宮殿に向かいます バイクはノーヘルメットとかでも全然年として全機能してますねもうなんか何ら日本と変わりない感じで来る前は砲撃とかなんか爆撃とか銃撃戦とかかなりこう怖い印象あったんですけど全然イメージを覆す安全な年って感じですバイクが比較的多いです英語の話せる人は まあ、少数かなっていう感じです全然話せない人もいますし普通の123456の数字も読めない人もいましたこっちなんか桃みたいなやつとかあの虫がピュンピュンって跳ねたようなやつとかが数字なのででしかも左からじゃなくて右から読むんですよ価格みたいにする時にそれにも慣れていかなきゃいけませんストリートいやいや OK よっしゃ到着 を街中初めて歩いていきます。なんかもう交通の方は秩序があまり保たれていないっていう感じを感じます。もう人もテクテク歩いてるしあそことか。ニーハオってみんな親切に挨拶をしてくれます。ハロー。 みんな陽気で結構こういう GoPro とかも見たことない人が多いんですかねみんなもめっちゃ関心持ってくれますって何持ってんのって感じで一度イランに入るとですね実はアメリカに入るのがかなり難しくなります手間がかかるみたいです気が若干緩んでますよイランめっちゃいい人ばっかりであ油断はしちゃいけないんですけどねゴレスターン宮殿中に入ってみます ーガラスの世界ですねガラス鏡変わった石で作られたモニュメントもありますね天井もピッカピカやなああきれいきれいあこういうのきれい好きオーディオガイドもあったんですけど今回ちょっとつけませんでしたこれもしかしてなんか王様が座るような 玉, 玉座になるんですかね 鏡とガラスの館ですね完全にこれ続いて2箇所目メインホールズに入っていきますありえんダダイヤ何これギンギラギンですね言葉を失ってしまいますねでそのダイヤモンドも柄が施されててキラキラとほんと美しい子供が考えたような建築ですね多分この宮殿の王様たちは天竜人みたいな その国民の中でももう 0. 数パーセントぐらいの人に在庫集中したお部屋って感じなのがたくさんありますもういやらしさと美しさしかないですよね引く正直引くこんな部屋で寝てたりしたらもう落ち着かないですよマジイランの富の集中でまあ続いて3つ目塔の中に入ってきました この装飾は金かかってるんですかねこう思ったんですけどダイヤモンドじゃないじゃないですかガラスをダイヤモンドにカットしてるんじゃないですかお金かかってんのかなこれまあでも手間は 100% かかってますよねこれ、まあ、こちらでは民族衣装をまとった記念撮影の多分ビジネスもやってますそしたら最後に4つ目、えー、歴史写真館の方を訪れてみます階段ここ地下ですね 地下だからひんやりしてるいい感じなんか現像する機械みたいなのもたくさん置いてありますねえ何これ眉毛がみんなつながってるのがこう標準なんでしょうねはあいろんなところにいろんな文化を持った人間がいるんですね、まあ、最後の写真館はなんかイランの歴史を微妙に学べる場所でしたね ととといいううことで私は次バザールに向かおうと思いますすごい賑わいですね、ここがテヘランの中心バザールって感じでしょうか、美人な人が時々見かけるのが、すべて覆ってるからこそ、引き立つ美しさってなんかありますよね、あチラリズムって言うんですか日本のとさほど変わんないっすね、本当に。 ただ売ってるこう店舗とかはこう若者向けみたいで大きな頭に巻くチーフ系の店が目立ちます宗教上でもいろいろなカラフルなビシャビもともとは真っ黒上も黒下も真っ黒が女性の支流だったんですけど最近の若者がトレンドを生み出してカラフルに装飾されたビシャビをこうつけることによって女性もこう個性を発揮するような時代に徐々にシフトしてきてるみたいですでそれに対して あのご老人たちがあの宗教的な価値観からそんなビシャビをカラフルにするなんてけしからないみたいな最近の若い人たちはみたいないつの時代も聞きますよねまあそんなことがいらんでも起きてるみたいです。 日本人が来るとめちゃくちゃ見られますしかもカメラ持って一人で私喋ってますからね変なアジア人がここにいるぞって感じピ ザ, ピ ザ, ピザ初イランピザ食これちょっと思います向こうの店舗がいっぱいだったんで自分カーペット屋さんの前に座って食べてるんですけ ど, どす日本の福岡 日本人も優しすぎる優しすぎるまあ確かにみんなはいいんでもイランの人も優しいあのめっちゃ助けてもらったらっっ、ね、気を付けた方がいい<笑>ということでやっぱねいいホテルはいいよ 一番地下の1階にはサウナがここあって俺サウナがめちゃくちゃ好きなんよねそこのサウナの中でイランの人たちと裸の付き合いができたのがマジで印象的でした俺がこうサウナの中に入るじゃないですかそしたら8人ぐらいかなブワッともう中にいたんすよねでこうもう俺が入ってきた瞬間1人の人が「どうぞどうぞ」みたいなタオルとかこうしてこっちに座って座ってみたいな 本当なんなかおもてなししてくれてこれやっぱ日本ブランドなんですかねわかんないですけどみんなめちゃくちゃ優しくしてくれるんですよでその中に1人英語ができる人がいて「お前心臓あべと一緒に来たのか」とか言って「ボディーガードか」みたいなのでわーっと中がこう盛り上がってその中のおっちゃんが言ってたのが非常に興味深くて日本の素晴らしさをあのじいちゃんながらもみんなにこう。 手振り身振りで立ってこうプレゼンテーションみんなにしてくれたんですよサウナの中で。で言ってたのは、まあ、イランの大学で4年間めちゃくちゃ高い金を払って大学を卒業させたとして も, もう何の役にも立たないと。 でも日本の大学の卒業の証書を持ってたら世界中から引く手あまた世界中どこでも通用するサーティフィケートになるんで卒業の証書になるんで日本の教育は優れてるとかその人が日本に来た時にコンピューター買ったばっかりのコンピューターになんか異常が起きた時には2日後に新しいのが来たんだぞみんな考えられるか日本のサービスをみたいな。 みんなの前でえらいなんかこう日本持ち上げてもらって自分も改めてなんか日本人であることに対して誇りを持てるようなかなり日本をティーアップしてくれてマジで気持ちよく入れるみんなこう仲良くてですねそんなスパ体験をたった3000円でできるっていうのはマジで良かったです本当イランがねここまであのイランの人やね あの観光地とかまだよう街のとこはわからんけど人間は新日課がめちゃべ日本語喋こ人が所々いたじゃないですか約15年くらい前に日本のエンジニアがこっちにこうイランに来ていろんな技術を教えたりしたことだったりとかイランの人たちは結構日本に出稼ぎに行くことが多いらしいですね まあそれでこう国際結婚とかで最後まで見ていただいてありがとうございましたそれでは私はこれから寝ますありがとうございますハッシュタグかわしー